ただいまアレグアに来ております乗馬体験をしております一人約200円でになります初めて馬に乗っておりますかなり結構して高い視点から見えます 結構揺れます。想像以上に揺れます。<音声>お荷物料がかかりました。約百円です。ここに地図があります。 反対側にはアレグワーの歴史が書かれております。 残念ながら相当汚いですインクみたいな感じです アレグワ市の旗です今も間近で見ることができます子供の遊び場もあります昼寝するところもあります 綺麗な公園ですアレグアイに来た時は是非立ち寄ってみてください南米パラグアイから発信しておりますチャンネル登録お願いします